令和元年8月18日、阿蘇市内の巻の市総合センター多目的広場で、大阿蘇日の山祭りが行われ、大勢の人手で賑わいました。この祭りは、阿蘇市などで組織した大阿蘇日の山祭り実行委員会が合併以前から行っているもので、熊本地震の後、昨年までは復興祭りとして、阿蘇体育館駐車場などで開催されていました。 今年は、祭り会場を阿蘇市総合センター多目的広場に移し、夕方5時から祭りのオープニングセレモニーが行われ、祭り実行委員会の佐藤阿蘇市長が挨拶して祭りが始まりました。会場では、陸上自衛隊西部方面音楽隊による演奏や、ナオさんによるマウンテンバイクトライアルパフォーマンスなどが行われました。 また会場周辺の道路は歩行者天国になり、全長300メートルの道路に地元商店街の人たちによる露店が並び、陸上自衛隊の装備の展示も行われました。この日は好転に恵まれ、1万人以上の市民や観光客たちが訪れ賑わいました。最後に2000発の花火が打ち上げられ、夜空に色とりどりの大輪の輪が浮かび上がると、 見物客から歓声が上がっていました。